ぬか喜びをするのはまだまだ早いと思うのですが。どうも、政治いろいろの学部です。3月9日の投開票日が迫り、日を追うごとに変動している韓国大統領候補の支持率。これまでは、イ・ジェミョン氏とユン・ソン・ギョル氏の事実上の一騎打ちとなり、 支持率の上でも拮抗していましたがここにきて両者の支持率が大きく開きつつあるというのです一体何が起きているのでしょうか2022年2月5日付中央日報からの引用です韓国大統領候補の仮想他者対決で最大野党国民の力のユンソンギョル候補が与党共に民主党のイ・ジェミョン候補を 五三半以外の差で上回るという世論調査の結果が4日に発表された。リサーチビューが UPI ニュースの依頼を受けて、1日から3日に全国18歳以上の1000人を対象に実施した支持率調査で、ユン候補は 46%、イー候補は 38% となり、両候補の差は8ポイントに広がった。ユン候補の支持率は、 前の週より1ポイント上昇。い、e、い候補は1ポイント下落し、差は誤差範囲以外になった。国民の党のアン・チョルス候補は、前の週より1ポイント下落の 8%。正義党のシム・サンジョン候補は1ポイント下落の 3% だった。一方、韓国社会世論研究所がヘラルド経済の依頼で、2日から3日に、 全国満18歳以上の1000人を対象に調査して発表した他者対決調査では、ユン候補が 45.7%、イー候補が 40% の支持率となった。両候補の差は 5.7 ポイントで誤差範囲内。とのことでいかがでしょうか。韓国大統領選の動向については、当チャンネルでも定期的に追いかけてきました。 専門家や政治評論家も半ば決定事項であるかのように次期大統領は概ねイ・ジェミョンで決まりというようなことを言っていましたし私自身韓国はいよいよ極左国家に向けて突き進むのかなとコメントさせていただいたこともありましたしかしながら記事でも引用されている最新の世論調査を見る限りユン氏の方がイ氏を支持率で逆転し しかも差を広げつつあるという状況が見て取れます。仮にこの数字が現実を反映しているのなら、野党候補の方に選挙戦の風が吹いている、ユン候補の方が大統領の椅子に一歩近づいていると言えるでしょう。ただ、それほど単純ではないのが韓国大統領選の難しいところ。いや、あまりに単純すぎて、かえって本質が見にくくなっているのかもしれませんが、 当チャンネルをご覧になっている方は既にご存知かもしれませんが、今回の韓国大統領選は、与党、野党双方の失点があるたびに、支持率がコロコロ逆転する構図になっています。まるでシーソーが激しく上下するように、ちょっとしたきっかけで両候補の立場があっけなく入れ替わってしまうのです。韓国ではもともと保守派対進歩派の対立構造が明確化しており、 日本以上に政権交代が重要な意味を持っているわけですが、今回の大統領選に関しては、両候補の叩てき合いが目に見えて激しいといえます。対立候補が必死にしのぎを削るのは、選挙戦である以上当たり前なのですが、支持率変動の要因が、つまらないスキャンダルや足の引っ張り合いにあるというのですから、少しばかり首をかしげたくもなりますよね。今回 支持率で差が開いた主な理由は間違いなく、イ・ジェミョン氏の夫人、キム・ヘギョン氏のパワハラ問題でしょう。イ・ジェミョン氏に仕える公設秘書をまるでお手伝いさんのように扱い、買い物や薬の管理など私的な用事を散々言いつけてきたキム・ヘギョン氏。イ氏がソンナム市長を務めていた頃の話とはいえ、国民の決税で雇われている公設秘書私的などうでもいい用事で 後期使うとは後陣として言語道断ですまして、日頃からパワハラが状態化していたということであれば、いよいよ呆れ返ってしまいます。まあ、イー氏はスキャンダルという次元爆弾をいくつも抱え込んでいるようなものですから、逆に感覚が麻痺しているのかもしれませんが。直近の支持率が 40% を超え、大統領選に向けていよいよ安心かと思えるユン氏ですが、 どうやらそういうわけでもなさそうです。ユン氏はユン氏で、夫人であるキム・ゴンヒ氏の経歴詐称問題、自身の出現問題など爆弾をいくつも抱えており、未だそれらの処理に悪戦苦闘しているという状況です。また、対日戦略、対北戦略の面でも弱点である政治経験のなさを露呈しており、与党から追及されてうまく切り返しができないという一幕も多々見受けられます。 検察総長出身ということで相手の矛盾を追求することは得意でもひとたび守りに入ってしまうと弱いのでしょうかそもそもの話世論調査がどこまで信頼できるのかという疑問も依然として無視できません現に韓国の世論調査はタイミングによって数字がバラバラですしまたリサーチ会社によってまるで違った結果が返ってくるなんてこともザラです 今回の大統領選でも、リサーチ会社によっては、早い段階からユン氏が有利という結果を出しており、支持率についてもプラスマイナス5ポイントほどの範囲でばらつきがあります。統計やアンケートに誤差はつきものとはいえ、ここまで数字がバラバラだと、一体どれを信じればいいんだという気持ちにもなりますよね。何らかの意図が働いているのではと余計な詮索もしたくなるというものです。 今後も支持率に多少のばらつきがあるとはいえ、韓国の大統領選が両候補の醜いスキャンダル合戦であることに変わりはありません。スキャンダルの内容だけで言えば、その後の説明責任も一応果たしているユン氏の方がまだしもクリーンでまともであるように見えてしまいます。あとはパククネ氏の動向ですよね。最大野党国民の力はパククネ氏がトップだった セリヌ島の流れを組む保守政党ですがパククネ氏がユン候補を支持するか否かで大きく風向きが変わると予想されますなんて言ったってユン候補はパククネ氏の弾劾事件で検察の捜査チーム長として指揮を取っていましたからねパククネ氏は一貫して無実を主張していましたから憎き相手であることに間違いありませんもちろん文大統領に対しても憎しみはあるでしょうから パククネ氏がどちらの班を取るのか気になるところではあります。これは個人的な感想ですが、文大統領は昨年末に突如としてパククネ氏を恩赦した理由というのが、ユン候補の票を割くためではないかと思っています。文大統領は確かに憎き相手かもしれませんが、恩赦した人物でもありますからね。しかも、パククネ氏の手記には、ユン候補に対する 恨みつらみと受け取れる心境が綴られているとのことで、ユン候補はドキドキしているんではないでしょうか。さて、韓国大統領選の投票は残り1か月弱となりましたが、いまだにこのようなスキャンダルによる応酬を続けています。先日開かれた初の党首討論も中身のないものに終わってしまいましたが、個人的にはやはり日韓関係を正常化させるには、